第8回オンラインサロンに入りいただきありがとうございますこちらのサロンでは現地サポートメンバーも交えて約45分間留学のプロによるハワイの情報を皆様にお届けしていますここでしか聞けない現地最新状況スクール情報のほかハワイでの滞在を充実させるレストランやアクティビティなどガイドブックには載っていないハワイの魅力や楽しみ方をお伝えすることを目指して月2回お届けしています今日も。 スペシャルゲスト親子留学ママのまりえさんよりハワイ留学の生体験談留学情報だではえ学校だけじゃないキッズに大人気の自然系プログラムその他マノアバレーでの休日の過ごし方特別コンテンツでそしてなんと、えー、現地メンバーの調理実演による留学したてでもできるハワイ留学飯など、えー、今回も盛りだくさんのコンテンツでお届けしたいと思います。 前回から30分程度の第1部留学情報の後、現地メンバーも交えてハワイ何でも Q&A タイム、そしてハワイの裏事情も語れる座談会を20分間程度設けることになりましたので、そちらもぜひ参加をお願いします。コアな情報が出ることもあるので、メモのご用意をお願いいたします。また個別に質問がある場合は、Zoom のチャットに入れておいていただければ、後ほど可能な限り取り上げさせていただきたいと思っています。 第一部はマイクのミュートをお願いしますありがとうございます、はい、元気サポートの村井ですよろしくお願いしますはい、村井さんお願いしますまずはいつもの通りハワイの最新状況をご案内しますハワイでは2回目のワクチンの接種を終えた人が州全体の 59% を超えて 州の目標としてきた 60% を超える見込みが大きいことから先日7月6日に伊江州知事が米本土の2回目のワクチン接種を終えた渡航者に対してハワイ到着後の検査や自主隔離を撤廃すると発表しましたレストランは先月制の時点で 50% だった最大収容人数が 75% にアップ急激な観光需要の戻りへの対応が急がれています 前回のサロンでハワイの状況にも触れましたが、ハワイが大変なことになってきてしまっています、はい。レンタカーが確保できない、レストランも長時間待ち、アクティビティも予約できない、未だかつてない状況が発生してしまっています。現在のハワイはアメリカ本土のハワイ好きのお客様が一気に押し寄せて、リベンジハワイとも呼べる状態で、 長らく続いた渡航規制の影響でレンタカーやレストランツアー会社などの急病や撤退によって急な観光客増 加, や増加への対応が間に合わないビジネスが多いんですレンタカーは在庫が足りなくなってマウイ島やハワイ島などでは空港からの移動ができないといった事態も起きてしまっているようですワイキキのレストランではまさにレストラン難民とも呼べる状態が続いていて レンタカーの確保が難しい現在、ランチやディナーの時間帯、中心地のホテルエリアから徒歩圏内のレストランの予約が取りづらい状態が続いているようです。<笑>ハワイは世界的な観光地のため、日本人やオセアニア、東アジアの観光客を扱う事業者が多く、米本土を中心としたツーリストだけでは成り立たない小売り、観光ビジネスも多いのが現状で。 マーケットの格差が生まれ始めていますハワイに行きたい私たち日本人も現地で何とかなると考えず当面はツアーの予約や交通手段を早めに確保しておくなどしていきたいですより詳しい状況は弊社までお気軽にお問い合わせいただけたらと思いますではさてここで 弊社を通してハワイで5月から親子留学中のまりえさんにハワイの現地の雰囲気、スクールの様子といった生の声を今日も皆さんにお届けしてもらいたいと思います。5歳の娘のゆいちゃんとワイキキのコンドミニアムに滞在し、ワイキキコミュニティセンターというスクールに通いながらリモートワークとハワイ生活を楽しまれていいまますすさんおお願いしアアロロハハ、は, おはようございます。 えっ、ー、と初めましての方も一、えー、ヶ月ぶりの方もこんにちはえっ、ー、と5歳の娘とワイキキの方で親子留学をしているマリエと申しますよろしくお願いしますえっ、ー、と一ヶ月間のえっ、ー、とハワイでの状況をまた動画に簡単にまとめてみましたのでご覧いただけたらと思いますお願いしますお願いしますはいえっ、ー、とこちらがですね5月到着した当時の、えー、ワイキキビーチの様子です。 そしてこれが7月4日アメリカ独立記念日の際のワイキキビーチの様子を動画で撮影してきました、えー、と砂浜はですね敷物が引けないぐらいあのもうかなりの観光客でごった返していましたそして夜のカラカウア通りは路上パフォーマンスが復活しておりまして、えっと、遅い時間でもですねノーマスクで皆さんあの観光客がかなりたくさんに祝わっているような状況です そして日夜です、ね、あのスーパーマーケット巡りをしているんですけれども、先日、ホールフーズに行ってきました。こちらは、えー、と自然食だったり、オーガニック食料雑貨を多数扱っているところで、ここでしか買えない限定品もたくさんあっておすすめです。そしてあの長期滞在の方は日用品を皆さん買われると思うんですけれども、えー、とワイキにあるダイソーに行ってきました。えー、日本のダイソーとほぼもう品揃えが変わららないぐらいいぐ充実していて、 あの日常で必要なものはすべてここで、えー、と安く揃えられると思います。私も早く行っておけばよかったなと後悔しています。ここは本当におすすめなのでぜひ。そして6月15日からワイキキトロリンも復活していまして、私はブルーラインに乗ってきました。 花馬湾やサンディービーチシーライフパークなんかをめぐる、えー、と東海岸の絶景パノラマコースなんですけれどもこの日もあの天候に恵まれてとってもいい風を感じることができました、はいでですね、その後サンセットヨガですね参加してきました目の前で、えー、と沈みゆく夕日を見ながら、えー、と呼吸を整えながらやるヨガはとっても気持ちが良かったです そしてついにですね、あの娘がプリースクールを卒業しました。なんともほらしよな笑顔を見ることができて、本当にこれでよかったなぁと思っています、はい。はい、ありがとうございます。はい、三ヶ月経って、えー、卒業式を経験したんですね、ゆいちゃんね。えっ、ー、と五、はい、月から三ヶ月行かれて。 あのプリスクールは7月に卒業式というのがあるのでちょうどタイミングがあって参加できるということになったんですよね。そうですねえ 貴, 重な貴重な経験になったかと思いますが、はい、えどうでしたかゆいちゃんの様子は。 えー、と最初の1ヶ月はやっぱり言葉が通じないストレスだったりとかその不安とか戸惑いで、えー、と正直学校に行きたくないという日もたくさんあったんですけれどもあの最後には友達とあのクラス全員の友達と仲良くなれてもう友達と別れたくないとか そ, そこまでい け, けましたで。本人にとっっっててもつやりたいう性 体験があの自信につながったのではないかなというふうに思っています。そうですか、良かったですね。本当最初ちょっとねあの苦労してる様子をお聞きしていたので<笑>本当に良かったなと思います。えでは、えー、はいあのあとサンセットヨガに参加してくださったということで、はいえー、これ第2部でまた詳しく聞かせていただけたらと思います。はい。 はい、えーと、マリエさんこの後にもあの登場してくださるんですがお話また後ほどゆっくり聞かせてくださいお願いしますありがとうございますはい、それでは次は留学情報に入ります、えー、今回は語学学校プログラムとは一味違った過ごし方のご提案ですこちら知る人ぞ知る牧木地区の山の中にあって今年40周年ハワイネンチャーセンターです こちら写真全部うちの息子の写真なんですけれども、はい、ハワイ諸島の自然を守ることを使命とした自然保護グループが運営し自然の大切さ自然環境の仕組みとその役割を幅広く人々に伝えていくことを目的として運営される施設になりますファーストエイド救急法のトレーニングを受け環境に詳しい指導スタッフがハワイの自然について楽しく指導してくれます こちらのプログラム特に子どもたちの教育に力を注いでおり春夏秋冬の学校の休暇には自然教育プログラムを開催しています長期休暇だけではなくて週末にはウィークエンドプログラムも開催しています幼少期から自然の大切さを理解し知識を深めていくことで将来的にハワイの自然を守ってもらえるようにというのが目指すところなんだそうです ローカルキッズは遠足などで必ず体験するプログラムなんですがえここではサマーキャンプの内容を見てみたいと思います対象年齢は6歳から11歳キャンプのタイプは5日間プログラムと4日間プログラムがあります時間は基本的に午前8時から3時まで有料オプションで5時まで延長が可能です費用は非会員で1週間に410ドルと YMCA キャンプとかよりも少しは安めになりますかね はい、内容をもう少しよく見てみたいと思いますえ通常のサマーファンンキャンプととはちょっと違うんですね山の中で植物や虫をとって観察したり川の魚生き物について学んだり泥んこになって自然の中を駆け回るとか虫に刺されたりとか転んですりむいたりとか小さな怪我をしながらも自然に溶け込むとか自然環境と人間との関わりや地球にとっての自然の役割など 様々な体験を通して子どもたちが楽しみながら自然と知識を得ていくようなプログラム構成になっていますこのプログラムで自然を通して学べるものとしていくつかテーマを見ていきたいと思いますクライメートチェンジ重要ですね気候変動、気候変動について気温の上昇海水上昇天候の変化によってどういった影響があるのか 6歳から成人まで私たち一人一人が考える地球の明るい未来のための解決方法を考えます。今私たちは日々気候変動を感じていますのでとても大事なことですね。はい2つ目「ウェイファインディング」「道順を見つける能力を身につける」ということですね。太陽の位置、風の向き、通ってきた道、道しるべ。 人間も動物もさまざまな自然のサインから自分の行きたい方向を見つけていく必要があります。地図の読み方を学び、宝探しゲームなどしながら、ウェイファインディングを身につけます。はい、3つ目、ハワイアナということで、ハワイの文献を読もう。えー、自然が素晴らしいオアフ島の歴史を学びつつ、実際に山に登って調査をして、持続可能な生態系や天然資源を学び、 島の環境バランスを維持するために自分たちができることを考えます、はいえー、次はウェルネスウィーク健康習慣ということで自然の世界とつながることが心と体にどう大事なのか実際にハイキングなどのアウトドアを通じて実感しますこちらのプログラム夏には教育熱心なご家庭の子どもたちがアメリカ本土からもたくさん参加されるプログラムで知られているんですね 今、日本人は自然と戯れる機会が少なくなってしまって虫が嫌いっていうのは留学検討の中でもよくお話が上がります。子供の頃からこういった自然を味わうチャンスがあればいいですね。教育熱心なママ絶賛の自然派プログラムなのでぜひ小学生のお友達がいらっしゃいましたら教えてあげてください。はいそれでは 次なんですが留学ライフのトピックに行きますはい、こちらのコーナーでは毎回留学中の生活にフォーカスを当ててより生活が充実する情報を発信していますハワイツの皆さんは行かれたことがあるかもしれませんが今回は豊かな自然に囲まれた閑静な住宅街で最近注目を集めるマノアの街を留学中のマノアな週末と題してその魅力をご紹介します ももちろん観光でも役立つ情報になりますこれまでここまでマノアを掘り下げる企画はなかったかもしれません。今回は自然、タウン、そして日本語で非日常感での癒しを意味するリトリートの3つのテーマでご案内します。まずは自然からお話しします。ハワイ語で豊かな、広大なを意味するマノアという言葉の通り、 とても豊かな自然があふれるこの町虹の町マノアと呼ばれるほど小雨が多いこのエリアはかつて古代ハワイアンの主食であったタロイモの栽培に適した土地でした熱帯雨林の緑が気持ちいいマノアの滝のトレッキングには人気スポットで、えー、隣のライアン植物園は開けた都市部にはない色合いの植物に出会うことができます。 そそその美ししいい緑色ははエさんもよくく撮影ににに行ううで、で写真が好きな人には非常に楽しいエリアだそうです。また渓谷 の, の谷間にあるマノアは、えー、公園のプールや小学校があってとても大きなマノアパークを中心にしたまちづくりをしていて充実の遊具やプレイグラウンドはもちろんなんですがここには村井さんが週末に子どもたちと来る秘密のザリガニスポットがあります。 万博キッズと一緒の親子留学ママは特にピクニックがてら遊びに行くのがすごくおすすめなんですね。こちら弊社でお申し込みのお客様にだけ、ザリガニの穴場スポットを特別にご案内いたします。<笑>はい、続いてタウンに行きます。ええ、閑静なベッドタウンながら。隠れた見どころが多いのもマノアの特徴です。前回サロンで扱った。 オフザフックや緑のスタバの他にもシューマイや小籠包などのヤムチャアイテムがおい穴場美味しい穴場をはじめとして小さなショップがたくさんあります大きめのシューマイを片手に地元の生活感を感じるこじんまりとしたファーマーズマーケットでお値打ちで珍しい野菜や果物を探していただくのもマナースタイルかもしれませんマナーの中心地には他にも ロイヤルハワイアンホテルのレストラン総料理長を務めた有名シェフジョン松原氏がコロナ直前に始めたプレートランチやフィーストがあります。ローーカルルもついいうなってししまうワンランンララク上ののグルメププレートランチを可愛いショップの中でで楽しめるんです肉汁あふれるジョニーズフライドチキンやプリプリの歯ごたえがたまらないロブスターサンドイッチなどの人気メニューのほか最高の食材を求めるシェフによる日替わりメニューも豊富なんですね。 プレートランチはその日の気分で Today's Special を選んでみてもいいと思います。日本のメディアがまだあまり取り上げていない現在、穴場的なショップです。はい、そのショップの通りの向かい側にはモーニンググラスコーヒーと呼ばれる、 マノアッコに大人気のカフェもあり素朴な店内では厳選された世界中のコーヒーをトリップやフレンチプレスなど希望の入れ方で一杯ずつ丁寧に作られるコーヒーと一緒にエイジさんおすすめのブレックファストラップやほうれん草のキッシュなどを楽しむことができますすぐ近くには小さなショップで買えるかわいいトリップチョコレートがロコに人気のチョコレアがあります上品な味わいのチョコレートマノアで丁寧に作っています センスあるハワイのお土産として、ハワイツーにも喜ばれると思います、はい。はい、都会の喧騒から逃れ、緑に包まれる時間が過ごせるマナーは、マナ、日本語で木がいい街として知られ、リトリートにもってこいなんです。緑や鳥のさえずりを楽しみつつ、紅茶やカフェメニューでのんびりできるのが、 1922年創業のワイオリキッチン歴史を感じる建物と自然の中でゆったりと紅茶を楽しむ時間はまさに癒しの実感になりますマノア散策の際ぜ、ぜひ立ち寄ってみてくださいまたすぐ近くにマノアヘリテージセンターがあるんですがこちらでは歴史と文化を学ぶことができハワイ固有種のオヒアレフアの木が見られるガーデンツアーもおすすめです ハワイ神話で登場する自然の恵みの神ロロに感謝するために作られたクカオヘイヤウがあり吹き抜けるトレードウィンドとマノアの木恵みへの感謝を感じることができます2017年から始まったこのツアーではハワイとマナーの歴史や文化にも触れることができ留学中にぜひ訪れて癒されてみてほしいと思うそんな素敵な場所です虹に出会えることが多いマノア 留学や滞在中にはぜひマノアで豊かな週末を過ごしてみてはいかがでしょうかはい。それでは続きまして大人気の特別コーナーですはい、毎回ハワイに関する特定のトピックを深掘りしてご紹介しています今回は特別企画ハワイで作ってみたい留学飯と題して ハワイのコンドミニアムにある調理器具やスーパーで手に入る人気食材を使った一品を現地の村井シェフが特別に作ってくれます。ハワイで留学する際、最初の頃は調理用品があまり揃ってなかったりしますので簡単に手に入る食材でのシンプルなお料理ありがたいですよね。どんなお料理になるか楽しみです。はい、さて、今回は村井シェフの料理を あと特別にグルメな留学中の女子皆さんに実食してもらいますそしてここでしか聞けない留学女子による本音のハワイ留学トークまでお届けしたいと思います 親子留学中のマリエママさんとともにハワイで留学中のみゆきさん、ウッキーさん、みなみさんの4名の留学女子の協力のもと実食や留学女子トークでハワイでの生活の魅力や留学を楽しむコツ、留学生の本音もお伝えします。今回は、マハやりのフードリアクションというのに私も挑戦してみたいと思っていいいいただくといいと思います。 こちら最新のビルが立ち並ぶカカアコエリアの新しいコンドミニアムですね。こういったエリアでの長期留学は利便性や環境を含めて理想の留学環境になります。今回はハワイの風を感じる素敵なレクエリアで皆さんに留学飯のレシピと調理方法実食さらに留学女子トークによるハワイの魅力をお届けします。 こんにちは。今、え、見、ー、ハワイのです。いつも今サロンをご覧いただきまして、ありがとうございます。本日はですね、こちらの作子んを使った、えー、スパムチャンスです、ね、作ってみたいと思います、えー。一人暮らしでも簡単にできる、えー、ハワイに関連する料ということで、頑張ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。 はい、材料ですね、えー、こちらカックコーンあの忘れてしまったということで入っていませんニンニクバターも入っていないんですが、えー、スパムから入ります<笑>はいお料理はよくされるそうであの結構手慣れているんですよねえー、と玉ねぎオニオンマウイオニオンですねはい甘みがあの特徴のマウイオニオンですハワイに行ったら買ってみてください でこちらに大きなコーンが映ってますね。これ花腹コーンはいこれもスーパーで買えるんですよね。これもね、はいえー、っとこちらアスパラですね。これはゆでてないって言ってましたね。あのゆでずに生のままで大丈夫だそうです。はい、炒めに入りました。 えー、と何か探しています。何でしょうか<笑>見つかりましたでしょうかはい、手慣れた、手慣れた鍋振りですごいですね、かっこいいです。<笑> ミキさん笑ってる<笑>。お似合いですよね。もうなんかハチマキしてくださいってさ、ハチマキしてくださいってとっても勧めたんですけど、はい出来上がりです。お花があのハワイらしくてとても素敵にできました。美味しそうです。えっ、ー、と私がいただきたかったんですけども、えー、食べられないので、えー、ハワイの留学女子の皆さんに託したいと思います。えー、村井シェフがですね、スパムチャーハンを ので、皆さんでいただきたいと思います。いただき ま, ーーーだきましょう。いただき。ましょき。いただき。ありがとうございます。ありがとうございます。ますうんうん、で も, でも匂いからもういいんです、ね。うん。うん。美味しい。お、うん、味しい。嬉<笑>しい。<笑> モフモフ食べます。おいしすぎて。パンのハワイ感が出ますね。パ、うんうん、ンっていいですね。すぐ使えるから、うん、ABC マートとかでもどこでも手に入りますよ ね,、うんうんね。結構ドンキとかセールとかもやって、て、うん、何個でいくらとか。うんうんうん、えっと実際私が一番来て短い60え二か月二ヶ月目なんですけども。うん 皆さんどれぐらいいらっしゃるんですかなんか3年半3年半です私が2年2年私4年です4年で<笑>、ね、すごい長くハワイにね滞在されてて実際ど う, どうですか私はまだ2ヶ月なんですけど嫌なところが一つもないっていうのが正直なところなんですけど長くいると でもやっぱり嫌っことはないい、うんだていとそうな。かかなかその英語を うやっぱりついつい日本語しゃべっちゃうから<笑>とかにかく学校いる間とか外にいる時も、うん、いっぱいしゃべろうって言ってくれて。 日本人は日本人同士で集まって、えーうん、結局その留学したけど英語があんまり身につかずにっていう、うん、ねそういうの聞いてたから、うんうん、意識して日本人でいる友達の中でも、うんま、英語を使おうっていう意識して、うん、そういうのを決めれば、うんなんかうん、うまく利用すれば疲れた時とかにやっぱり日本語でしゃべることってすごい、うん、大事なことだ か,、うん、か悩みに相談したいしだからここでは英語を使うここでは使わないのと、ね、そうをけです メリハリが大好きですね。うんうん、なんかそれができるのはハワイで。うん、確かに。皆さん、お休みの日はどうやって、どう過ごしてるんですか。うん、私とにかく、あのこんな感じなので。<笑>あの、海に行ったり、な<笑>んハイキング行ったりするの大好きなので、うん、でハワイは山もあるし、海もし、ねうん、そうですよね。前がね、がねうん、それで、私も最近海。 ーサーフィンとかいや、しないんですけど、うんうん、とりあえず行って、ね、なんかボディンフード、本当やりたいんですけど、ちょっと こ, こやっぱ波が怖くて、うんうんうん、一応、なんかトライみたいな、うんうんうん、でもできないみたいなうん、うん、な<笑>繰り返してますみなにか。 私は最近料理がっていて、えー、どういうふうに、ん、ファーマーズマーケットとか、れムージー作ったり、それこそなんか可愛いっぽいものを作ってみたり、えー、<笑>してます、ね。て<笑><笑>、か い, いっぽい食材っていうと、うんうん、あ本当になんかスパムを使った簡単な野菜炒めとか、あとはガーリックスイーツとか、うかうボトルになって、多い、ね、ですね。 うですかボコ<笑><ボコ><笑>あそ皆さん同じ学校なんですよね。 あそここすすすすすすごい、うんうん、いいいいいいにっっってててまましししししたたねねん、ん、ん、本当ででででぱ楽ハハーーーとと聞きお<笑>お土産でかかおすすめのものもかブブララシシュガーハワイブラウシュガガワワイブラウシュガーハワイブラウシュガー、えー、どこで買えるんですかえっとですね 前方はないんですけど、あ私のかファーマーズマーケットとか行くといろいろあります ハチミツもすごい有名みたいな、うんね。なんかパッケージが可愛いグレグランとかボディク、うん、リープとか、な、うんかロ、うんうん、イヤルハワイアンってアメニティで使ってるってい う, 3つそう。あますねハワイが感じられでいてるとか 最ハマってるとか好きなファンダスマーケット出してるんですけどキャンドル屋さ ん, んでなんかワックスバーみたい な, なんか匂いなんかクローゼットとかにかけて今いい匂いがするんですけどクローマキャンドルみたいな香りがするのとあとバーとーあとオイルとかに対してのお店がすごい。いいですね、<笑>いいですね<笑>貝殻の<笑> ただいっぱいあるからるかどこがいいのかなと思って<笑>ライズハワイがすごいおすすめライズハワイですか、うん、なんかダイバー兼ジュエリーアーティストの人で、えー、自分で海に潜って見つけてきたシーグラスとか貝、えー、とかあのそれこそサンライズショップを自分で作って、うん、すごい好きですよ、えーえじゃあ 似て物というかものい全部やっぱ色も違うし形も違うんですけどでもその方が自分で取ってきて、うん、作ってすごい、うん、ハワイ留学をお進めする理由って何かありますか、うん、私は今5月学校の後にコミュニティカレッジに今から大学に行くんですけど、ねうん、ここでハワイ語を勉強したり、うん、ハワイの文化とか実習の勉強もできたのでアメリカだけど ハワイっていう場所のとことも学べるのがすごく良かったなって思うし今も楽しんでいますそういう感じにながら、はい、英語もできるし、いろんなことどうですかハワイの人、本当にさっきウチがね、言ってたんですけど本当に優しくて私たちみたいな第二言語が英語の人たちにも本当に優しく接してくれるのでそういった意味でもとても過ごしやすい場所だなって思 フリータイムの過ごし方ってすごい重要じゃないですかハワイって外に出たらなんかいろんなアクティビティがあるんですよ例えばハイイングだとか海に、うんうんまあ、泳げるしこうやって本でプール集いてたりと か, からそういった意味でこういう環境があるから私が4年間も<笑>勉強を続けてこれたんだなって思ってて私、うんうんうん、そういった意味で何かプレータイムのビューズの充とか 山もあるし海、うん、もあるしお勉強以外の時間をすごい充実して過ごせるっていうあとお買い物もねいろ<笑>んなところで<笑>ねえ<笑>そう気候も過ごしやすいし<笑>、ね、私も結構あのマリンスポーツから山でびきでサイクリングやったりとか1 <笑>時間サイクリングして間も 楽しく過ごせことで、すごく充実した時間でした。うん、心も体、体も。ほんとにね、癒されるされね<笑><もう><笑>う。いいことしか何もない。<笑>帰りたくない。ハワイでのあのプールサイドの時間っていうのは、本当にあの。 結構日本ではすごく特別なんですがあのハワイにいると日常 の, あの素敵すごく素敵な時間あの日常の時間になると思いますあのとても楽しい時間ありがとうございました皆さんちょっと笑顔で見てくださってあの私も嬉しく拝見していましたえハワイには嫌なところが一つもないって皆さん満場一致されていました、ね はい、そんなところですね。ハワイね、皆さんありがとうございます。そして音声が結構聞き取りにくいところがあったんですけれども、あのエイジさんがドットの調整をしてくださっていて、えー、字幕もつけてくださっていたので、もしわからないところあったらあの聞いていただけたらと思います。ぜひご興味あるとき あ, あるところはあの後ほど聞いてください。はい。 それではこの後第2部座談会でさらにこの辺もお話できたらと思いますご質問ある方ぜひこのまま残ってくださいませお忙しい方残られない方はここでご自由に退席してください以上をもちまして第8回オンラインサロンを終了いたします次回は9月4日を予定しておりますまた盛りだくさんの情報でお伝えしますご退席される皆様ありがとうございました コロナが大変ですがどうかお気をつけて素敵な週末を過ごしてくださいはい、えー、ご退席される方大丈夫でしょうかありがとうございますそれでは第二部に移らせていただきます、えー、第二部は自由にハワイや生活などお花、えー、ハワイ語で家や仲間を意味するカジュアルな雰囲気で行っていますが Q&A の前に取り上げたいのが先ほどのサンセットヨガなんですね。ちょっともうちょっとご紹介したいと思います。えー、っと、パークサンセットヨガですね。はい、こちらのヨガですが、マオ先生はヨガインストラクターなんですねで。ヨガの先生を教える資格をお持ちの方ということです。えマリエさん。 先日サンセットヨガに参加してくださったんですよね。えー、日本との違いについて聞かせていただけたらと思います。はい、えっ、ー、と私も先日参加させていただきました。えっ、ー、と日本との違いはやはりですね、圧倒的に環境があの素晴らしいというところと、あとあの目の前でゆっくりとこう沈んでいく夕日を見ながらあのゆったりとした呼吸でヨガをするというのは。 本当に気持ちがいいといととうことですねであの休憩時間を入れて約60分なんですけれどもあの旅の疲れが一気に吹き飛ぶような感覚とあとはその終わった後あの体が格段に軽くなるのを感じてあの是非あの本当に気持ちがいいので行かれた際には参加されることをおすすめします。はい ありがとうございます。まあ、やっぱり沈む夕日を見ながらというのが格別ですよね。はいはいえ、あの、ちょっとシャイな麻央先生よりご挨拶いただきましたので、えっ、ー、と映像をお願いします。皆さんアロハ。ドラインストラクターの麻央です。今は公園でサンセットヨガを教えたり、シニアヨガやあと海で行うサップヨガも教えています。 皆様はこの機会にぜひ一度試してみてください。はい、<笑>ありがとうございます。えー、ヨガ経験者のマリーさんがおっしゃるように、あのあまりハードなポーズでなくて、あのバスタール大きなバスタオルを引くっていうところもすごく親しみやすい感じだなって私も思ったんですが、えー、ハワイの海と空、大地と一体になれるっていうヨガです。あのハワイでも気軽に入れますので。 福山さんも10月行かれた時にぜひ行ってみたらあのいいと思います<笑>やってみてください<笑>はいまたぜひ聞いてくださいねということでヨガのご紹介でしたでこちらからはあの皆さん先ほど の, あのお料理女子トークについてもまりえさんにもご質問があると思うのでぜひご自由にお願いしたいと思います質問聞きたいことある方ぜひお願いします ミキさんお待ちかねの時間でよろしくお願いします、はい。どうでしたか、村井さんの。はい、はい、はい、はい、はい、はい。はい。はい。じゃ、次、お先にどうぞ、えっ、ー、と、美恵子さん。あ、あの、すみません、あの、ずっと、あの、ミュートで入って、ま、あの、ビデオなしで入ってましたけども。あの、朝ヨガっていうのもあるんですよね、モーニングヨガっていうのもあって。私はそれに朝の六時集合で入ったことがあるんですけども。 それはあのダンサーの外国アメリカンだったかな、があのハワイ人の、ハワイ人というかアメリカ人というかな西洋系の顔したな、それその人がハワイでダンスをやってる、バレエとかのミュージカルとかやってる、その人が教えてくれたんですけど、も朝もいいですよ、朝の評価っていうのも。あの朝日を浴びると人間のあの運気も上がるっていうんですか、それも。先生はなさんないんですか、朝は。 ああのあの朝ヨガもあるんですけれども、まあ、正直あの留学日本からの観光客の方とか、えー、留学生で、えー、来られてる方であのー、を対象にしますとやっぱりそうなかなか朝っていうのは時間が取れず例えば学校に行くあるいは観光ツアーに行くとなるとやはり朝の6時まあいろいろねあの着替えたりお化粧とかいろいろあるのでなかなか朝の方は集まらないということ で, <笑> あ, で、まあ、あの今考えられているのはあの。 えー、夕方 の, あの海が沈むところであ 海, 海風になびかせながらやるのがあのいい、そしてそれがあそうでですか、うん、であのこちらの方が募集というかですねあのたくさん参加される方が多いので、えー、午後の賛成のとヨガっていうのをやっているそうなんですけども確かに朝のヨガやる方も多いんですけども、まあ、単なる参加者がなかなか難しいということで、えー、朝はやってないだけであの希望者が何人かいらっしたらあの全然やりますということでした。はい あありりごござざいいまましたありがとうございますはい、はい美希さんどうぞ、はい、えっとヨガ関連でえっとマリエさんはヨガマットとか現地で調達したんですかとかあとレッスンフィーってどれぐらいかかるんですかはい、えっとヨガマットは、えっと、いろんなところで売ってはいるんですけれどもまあ多分5ドルぐらいとかで販売をしてるんですけれども今回参加させていただいたヨガはえっと特に ヨガマットは必要なくて、あのバスタオルだけビーチ、ビーチタオルだけ敷いてやるというような形だったので。あの今回は特に私は、あのマットを持参してないですね。はい。で、ひ、費用に関しては村井さんどんな感じなんでしょうかね。ええー、そうですね、あのー、まあ。一人、あのー、なんて言いますかね、あの何人か集まって。 えー、例えば3名、4名、5名ぐらい集まっていただければ、あのー、費用はあのー、下がっていくんですけども、まあ、大体1時間あたり、そうですね、あのー、25ドルぐらいを考えているというふうにおっしゃっておりました。ただ、これが、ねあのー、グループになれば、それだけ、えー、少し、あのー、割引の方ディスカウントのほうですか、というのはしていただけるというような話ですが、基本は大体1時間25ドルぐらい。 ととといいうううころでしょうかね、はい、ありがとうございますあでもう一つこの先生あの、えーまあ、例えば若い人な若い人シニアの方なシニアの方、まあ、健康増進をお目的とされる方にはねもう週2回でも3回でも、うんえー、そういったあの毎日行ってもいいぐらいのお、まあ、体の負担のない、えー、それぞれの健康年齢に合わせたものを取り組んでいくと。 取り込んでやっていくというふうにも言っておりましたのでもういろいろプログラム少しニーズが集まればね自由にやっていただけるというところでございますじゃあ行った時に村井さんがあのあのアレンジメントをして予約とか取ってくださったりとかお願いでき、はい、そうですねあのあもちろん岩、えー、見奈美瑠璃さんのおところで最初からも行っても構わませんし私の方に行っ、はい、ていただいても全く可能分かりましたありがとうございます、はい はい、あ、加藤さん、かけていらっしゃいます。はい、加藤さん、ミュート、ミュートお願いします。ミュート解除でお願いします。えー、っと、もう一つ、あの、ヨガやる前にですね、そのスタジオでちょっと準備運動なんかもしてくれる、してくれたと思うんですが、その、私が入ったその朝ヨガはね、なんかどうでしょうか、こ先生なさりますか？スタジオ、もういきなりビーチですか？ そうです、ね、あのー、ビーチに、えー、集合してでそこでまあだんだんもう、えー、準備運動のようなあの本当に軽いまあ実は私もあの体験させていただいたことあるんですけどもあのー、本当に軽い準備運動から始まって、えーまあ、私はちょっとシニア流のプログラムの方をちょっと参加させてもらったんですけどもまあ全然、あのーえー、自分の体に負荷はなく非常にあのー、まあ 楽なポーズから、えー、とにかくもう気持ちいいという方なあプログラムでしたので全く準備運動とかする必要なくもう最初始まったからもう準備運動が始まるというふうに考えてまあいいプログラムかなというふうに思います。あそうですか。はいはい、はい、ヨガ皆さんご興味持ってありがとうございます。えお料理どうですかお料理<笑>村井さんのお料理<笑> <笑>あのハワイに<笑>ハワイにあの皆さん行かれた時に実演を送ってくださったらいいのになと思って。<笑>ね。ハワイに行った時にぜひあの作って、あの小山さんもゆきさんもあのもう予定決められてる方はね。あの是非ね。材料買って作って撮っていただいて見せてください。<笑>はい、質問ないですか？村井さんにあはい。すいません。私ばっかりで。 村井さん、あのスパムはどこで買ってるんですかいつも。えー、っとですねまあたまたまあれを買ったのはあの政府へというところなんですけど、はい、実はロングスってことですかああロングスってことですはい、はいはい、あ, の あ, ああいったところは結構割引をしてる時が多いのでまあ安さを求めるんであればあのちょっとあのいろいろね不広告ありますんであのタイムスとかも結構安いんですけどもどいろいろはいあのでもまあ 安いっまあ50セントとか30セントぐらい、1缶につきの違いなので、もう、そこらのね、例えば ABC にも売ってますから、うん、そこで買ってしまっても、そんなに、あれですけど、例えば数多く買うんであれば、ちょっとお足を伸ばしてあの買うみたいな感じはいいと思うれ、ん、なたまたまあの私が政府へで買ったのは、た、えー、玉ねぎとかあ、そういった他のじゃがいもとかですね、そういったものもお買う必要があったんで、そこにいただけいてります。 一番安いのはロングスタイルの話を聞いたことありますうんそうです、ね。安くなった時はですね。はい、日本だと大体400 500円、多分ストとかでも0 0円ぐらいカルディとかするので、絶対ハワイで私もまとめて買っちゃうんですけど、ねうん。そうですね、はい、すごい美味しそうでした。<笑>味がするからいいですよね。<笑>そうですね。 ね、白、うん、がね。聞いてるからいいですよ ね, ね, ね。はい、すごい。<笑>女子トークはどうでしたか？なんか可愛い可愛いというか、<笑>すごく私も新鮮な思いで、あ<笑>の20代30代ということで結構ね。娘子供たち世代に近くなってくる感じ。で<笑>も可愛いと思って見ていました、うん。はい、ちょっともう時間も結構あの良くなってきてしまいましたので。 あのー、ここで私、じゃあ、もし皆さんもういいですか、大丈夫ですか、教え、あはい、あの、由美子さん。はい、すみません、あの、先ほど、すごくレストランとか人が多くて、あふれてるような映像あったんですけれども、もう予約も今はできないような状態なんですか、予約していくってこともできないぐらい混んでるんですか。はいあのー、ほとんどお店が、あのー、予約 えー、1か月先まで埋まっているという感じで、アメリカ人の、要するにあのアメリカ本土から来ているお客さんがえ非常に多いの で, で、こ, こういったコロナの関係で結構お店を閉めたレストランもありますので、レストラン自体が前に比べて減っているところに、いきなり人数が来たものですから、なかなかあのレストランがもう対応できない。ままたた今まで100だったのが えー、人員が 25%、で 50% で、ちょうどようやくこの前、えー、75% になってね、ねだんだん、その例えば100人いたら75人までしか入れないとか、その前までは50人だったら、そういったキャパーも少ないんで、非常に混んでしまっているのもあるんですけれども、まあ、それでもあまりにも急に、あのー、アメリカ本土からばーっと一斉に観光客の方が入りましたので、えー、なかなか予約は難しい。 えー、ということで、ちょっとみんな頭、だめてるというのは現状で、今でも結構並んでま す,、ねあそうですか。はい、ありがとうございます。はい、どうもそのうち、ありがたいぜひ来てください。はい、<笑>はい、そうですね、予防接種も二回目終わりそうなんで。<笑>ああ今週もういつでも、はい、もハワイはそれに回やってれば、もうウェルカムでいつま で, <笑>で、ね、ただね、あの、まあ本日のちょっとこう、新しい、まあ最新のニュースでね、まあちょっと。 びっくりしたんですけどちょっとあのハワイも増えておりまして、多分んゼルテ株ではないかなということで、東京もすごく増えてるみたいですけれども、ハワイもちょっと今までもう、ミケタに行くことはまずなかったんですが、このところちょっとミケタになって、今日はなんか、あまりちょっとこれで言いたくないんですけども、ちょっと5、600人ぐらいになったという発表が出ましたので、ちょっとハワイの方も気をつけなければいけないなと。 おまあ、だからちょっともしかしたら今、だいぶもう開いちゃって、えー、ティア5という、ね、ところなんですけど、もしかしたら少し、えー、ティア4に締め直すではないかという話が出てますけども、まあ、いずれにしましてもあの、感染対策はしっかりしてますし、あの急な、ね、これだけ人間が入ってくれば、ですね、えー、抜け道があり、なかなかデルタが増えてるようなので、あのこう増えてきたんではないかと言われてますけども、まあ、あの皆様が来られるときには、 まましっっかかりとと治ってるんじゃないかなと思いい思すあのあの私、ワクチン打ってないんですけどもあの、10月に伺うんですけども、大丈夫ですかワクチンを打つ自体がちょっと怖いもんですから、やっぱり打った方がよろしいですかあのあのそれはですねあの、まあ、個人の判断ですのであの、ぜひ打った方がいいですよとは言えないんですけれども、もしワクチンを打たれなかった、まあ、もしワクチンを2回 打って2週間経っていれば、えー、ハワイに行った場合、も隔離というのはなく、うん、もうその日から観光でもどこでも行けますで。もしその2回ワクチンを打ちたくないという方は、PCR 検査というものを、うん、72時間の、それを持って陰性証明を持っていけば、えー、隔離なしでハワイの方は今のところ、うん、大丈夫です、ね。今ののところどうななるかかわらないでですねまだ<笑>その増強自体で まあこここももうここから今からロックダウンとかそういったものをするということはもうしないというふうにあの州政府のは言っておりますのでまあおそらくもうはっきり言ってハワイは 60% の方がえワクチン完了してるい、ねうん、なので非常に進んでますので、えー、とそれほど爆発的にこれが増えるということはあまり考えにくいんですけれどもただまあワクチンがもし も, あ, のもうあれでなければ打った方がまあ楽かな。ハワイ とかまあアメリカの場合は、えー、推奨されてますので楽かなのとありますけどもまあただこればっかりはですねあのご本人とまああれますん、ね、でちなみに私の母はもうしっかり受けてます。わかりましたわかりました<笑>検討いたします<笑>いやいやもうこれは本当に気持ちになるですはいありがとうございますはいあ 大丈夫です。えー、っと、はい、ありがとうございます。えー、っと、それではちょっと時間も過ぎてしまってるんですが、最後に一つだけ、あのー、マリーさんがね、ぜひ3ヶ月 の, あの留学を終えられたと、終えられるところなので、あの、3ヶ月の変化っていうのを聞きたいんですね。マリーさんにあった変化と、ゆいちゃんにあった変化っていうのをちょっとお聞かせいただいて、あのぜひ親子留学のまとめを聞かせてください。簡単でいいですので、マリーさん、お願いします。 はいえっ、ー、と、うん、3ヶ月間の総括<笑>マリエさんんの変化とゆいちゃんの変化はいえっ、ー、と、娘の変化は先ほどお伝えしたように、あの最初戸惑いから始まって、徐々に徐々に環境に慣れていき、最後はあの豊かな自然、まあ、海が近くにあったりとか、あの山で遊べたりとか、そういった自然の中で遊べることをあのとても楽しんでいました。あとはその この環境自体が子どもにあ す, ごすごく合ってたんだなというふうにもあの思いました。であの私の変化としては、まあ、特にその東京がとてもこう、うん、コロナの影響もあってその行き場所が限られたりとかいろんな制限の中であの息苦しさを感じていたというのもあったんですね。でそこからあのハワイに来て一気に開放的な 空気でまさかこう今がコロナ禍なのかっていうのを疑うぐらい の, あの空気感であの3ヶ月、まあ、マスクを時にしてましたけれどもほぼそのコロナっていうストレスをあの忘れた状態で過ごせたのはとても良かったですし先ほどの映像でもお伝えしたようにあの嫌なことが本当に一つもなかった。はい もうい い, いいことしかなかったです。街 の, の人は親切だし、あのすごく便利だし、村井さんにも、あの英二さんにも、現地でとってもあのよくしていただいたことにもあの本当に感謝していますし、あのぜひあのいろんなことが許すんであれば、皆さんにもあのぜひ行ってほしいなというふうに思います。マリエさんの変化は<笑>あ 私の変化はあ、えっと、全部リモートで仕事してたんですけど意外と、あのー、全てあの ど, こどこにいても仕事はできるんだなっていうのは結構大きな発見でした。あとはその自然の中に身を置くことによって、あのー、なんかいろんなことがちょっと ど, どうでもよくなったというかその東京で患っていたあの 小, さい小さいことというかそのあの い, いらないもの といるものがすごくこう。選別されたりとか、あのはいとてもこう綺麗になりました。<笑>なるほど、綺麗になったんですね。はいえ、ありがとうございますえ。それではあのお時間伸びてしまいましてすいませんでした。皆さん、今日もあのありがとうございました。え、コロナで大変な状況ですけれども、あの、本当お体大切にして楽しい夏休みでも大変だと思うんですけれども、皆さん楽しい週末を過ごしください。 ありがとうございました。では、はい、失礼いたします。皆さんご対処ください。ありがとうございました。はい。<笑>